ああ、無理ーれなーーああ、取られたああ、無理無理無理無理無理。遠の昔に私は逃げてて。 Até a próxima. 即いなくなった来てるあ弾たまなくなったえ、ホライソンパリなのにあ上登った上登ったあダウンし た, ンしたお、ス<笑>また来てる た、ま、だれてきたーあこれいえ。裏から持ってきて サがない、まあ、めっちゃいたまらー<笑>がないでーす お, かでっおらおらにげるぞ俺は。<笑>白はまできてくるかかげでおかおかげげでるおかげかでておかげできてるおおかげできてるおかできてげるおかげできてでてるおかげできてるおかげできてるるる さ ら, さ ら, さらここまでは ただあるフフフフた。 <笑>だが俺の方が早い<笑><笑>俺の方が早い<笑>俺の方が早 い, <笑>が早い<笑>ダナドがなんだ<笑>俺のが<笑> HP 入れを使えるんだよこっちは<笑><笑>うんがないっそれで追ってきたらもう。 怪物だぜねストーキング能力あるからねマジで嘘ってくるかも。 <笑><笑>ああてハハハハ たなかった、ま、いやめてるやられてんなザマビロ。 見えてるじゃあ私はこっちに行きまーすやりやっててくださーいお疲れ様でしたーそれだ<笑>ほれほれこここれこれこ れ, れ, れ, れ, れ。 これこれこ れ, これこれこれここれれ、まあ、君の味方をしてあげようやらすんもし<笑> これ。<笑><笑>あ、あと、たま。たま、八、八発しかね。<笑>ワットソン。見えたかん。なんか。なんかいるある。違うか。ヒートシューであればな。収縮見たから、いけるか。 いけるわあったーあごったんですー<笑>ごったんごったんえー、っと何にしようかなカービンとー<笑>あーごったんごったんごったんごったんごったんごったんごったんどもどうもどもどうもいやーすまんねー 俺追っかけたばかりに死に寄ってからに<笑><笑><笑><笑>からお前の名前にこ っ, にだってもうっこい真面目にでどういうのがらしい後ろから来てるさよなら死の果 て, <笑><笑><笑> て, て<笑><笑><笑>は逃げてやる ブ<笑>ラ<笑>入ったんだよないまだう動かすい<笑><笑>動とまっとったら動とれるから。<笑><笑><笑>お ライデンとクソだぞもう無理です<笑>無理です<笑>めっちゃそ う, いうにる